午後1時30分から2時30分、関東ローカルは、当たり前レストランと、橋山のどっちがマでしょうを放送する。当たり前レストランでは、ブラジル料理やインドネシア料理、さらにイタリア料理の名店から、鉄板料理が続々登場。多くの芸能人が訪れる人気店の、シュラスコー、ヒラノ岸優キシユ寺タ、ジングジユタがまさかの陳海島。神宮ジングジが答えた、バナナ一人とは一体どんな料理なのか さらに、女性に大人気のナポリピザで蜂蜜と相性抜群の超おなじみピザの名前を当てる問題も。果たして、人気店の名物料理を食べられるのは一体誰なのか橋山のどっちがアマでしょうでは、橋山が墨流しボンドアートで一流プロと激突する。千年以上の歴史を持つ伝統芸術墨流しアーティストの京平先生は、 これまで続いてきた伝統技法に新しい風を吹かせたニュータイプの墨流し職人。各界から注目を浴びる京平先生と墨流しアートでガチンコ対決を行う。さらに、SNS で爆発的人気の木工用ボンドで絵を描くアーティスト富永ボンド先生からボンドアートを学ぶ。海外でも評価され古典を開催するなど人気を誇る富永ボンド先生と対決した橋は、 自由な発想で先生も驚く作品を完成させる。果たして、キングプリンスメンバーは橋の作品を見抜けるのか番組情報、キングプリンスル。日本テレビ、関東ローカル、2022年9月17日、土曜日、午後1時30分から2時30分。公式ホームページ、https www.ntv.co。